第の時刻となりました皆さんいかがお過ごしですか、ね、このポジティブネガティブってこれ実は表裏一体ですね ど, どういう意味なんですかにネガティブになるということはポジティブがあるからですよ ポジティブもない人はネガティブにもならな い, ならないポジティブを目指すからネガティブになるんであって<笑><で><笑>あの全て投げてる人は何もないから<笑>か野心みたいなものがあるからそうそうそうそう<笑>ダメだなっていうのはダメだっていうの は, うの は, うのは、うん、よくないたいの裏返しですから ね,、うん、なるほどねっていうことはネガティブは必要なんですよある意味で。 そうですよねジャンプのバネとして、ね、そうですよねそうはいチャンスの後に ピ, ンピンチの後にチャンスとかチャンスそ う, そういうことを言いら、ね、だからそのネガティブのまんま終わっちゃったら、うん、もうどうにもならないんだけど、うん、そのポジティブのためのネガティブっていうのはすごく大事なこと、う ん, さん待望のネガティブんネガガテティィブブ特殊<笑><笑>なんで、ね、<笑>腕が<鳴>るやっぱりねネガティブはねポジティブを読みますからね意外といい勉強になるんですよいそうです、ねはいということで 今日は久しぶりのネガティブ特集です共に学んでいきましょうそれでは皆さん待望のネガティブ特集始めたいと思います<笑>、えー、まず最初のメールですえー、ラジオネームケビンさん男性の方ですはじめましていつも楽しく配聴をさせていただいておりますネガティブメールです自分はミスをしてしまうとすぐ落ち込んでしまいます また切り替えるのが遅い方です先日ある行事でミスをしてしまいどう対応しようか悩んでいるところその様子を見ていた妻から「まずは足を次にこうしよう」とアドバイスがありました。 また一緒に活動している仲間からも電話で別のアドバイスがあり何とか問題は解決しそうです何か問題が起こった時にすぐ切り替えのできる人 解決策をポンポン出す人を羨ましく思います。どうしたらこのようになれるのでしょうか？また、自分でも経験を積んでいけば、切り替えが早くなれるのでしょうか？ご教授お願いします。まというねえ。暗いですね。<笑> <笑>要はね要は簡単なんですよ、はい、これ ね,、はいはい、あのねポンポンとこう出す人っていうのは常理性なんですよ、はいうん、要はえ何、ー、と, とか解決しなきゃって思うから、うん、あの困った感情よりも理性で解決策をすぐに考える方なんですよね、はいはいはい、だから必ず僕つまずく人っていうのは、はいはい、あの3つの要素なんです自己憐憫、はい た、ね、く, 出 て, く出てきたここの中にもありますよ。ようん、ねえうらやましく思いますしね、うんうんうん、切り替えるのが遅い方な、うん、責任転嫁。責任転嫁。ねえ も, も,、はい、もう責任転嫁。必ず誰かのせい。せいね、うん、でしょ。それで言って3つ目依存心。うん、ねでね結局こうやってこの中にはもう十分依存心だらけですね。うん、誰かが何かをしてくれる。<笑>でなんとか解決しそうです。うん ねね自分でなとかしようなじゃないあそうです、ねねうん、だからこういう人はまあ、なんて言うんでしょうね、はい、あのえ一言で言ってしまうとまあ甘ったれてるっていうんですか、うん、幸せということに気づいてませんねこの奥さんとかねいろいろお友達とかが問題作、ねね、解決策をポンポンと教えてくれるというね、うんえー、こと、はい、どうやっらですか 切り替えができるようになりますか見捨てられたらいいですねみんなから<笑>、うん、そうするとこ自分でやらなきゃいけないから、はいはい、要するにこれ余裕のよっちゃんなんですよね、はい、なるほ ど, なるほど、うん、余裕のよっちゃんだから今度はね、ケビンさん改め余裕のよっちゃんって名前にラジオネーム書いていただけたら<笑>いた、はい、お願いしますお願いまします はい、はい、では続きましてまし、ね、3つの要素ね3、ね、つの要素出てきます も, もう必ず出てくるんですね、はい、これね、はい、続きましてビューティフルサマーさんです、うん、明るいですね、うん、これ19歳大学生の方です、はいはい、毎週ためになるお話本当にありがとうございます江原さんの優しい声や笑った声が大好きです 先月、実はお付き合いをしていた彼と別れました。かなり落ち込んでいたのですが、江原さんのラジオを聞いたり本を読んだりして、この経験を無駄にせず、ちゃんと自分の魂の経験にしていこうと思えるようになりました。ありがとうございます。別れた直後も大学の友達や家族にとっても親切に支えてもらいました。この経験のおかげで自分の周りにある幸せに気づくことができ、今すごく充実しています。ですが、 最近、自分のことを大切にあまり思いません。自分が何を考えているのか、自分でもよくわからなくなってしまったような感じです。友達や家族のことはとても大切に、かけがえのないものに思います。もっともっと幸せになってもらいたいなって思います。でも自分に関しては幸せにならなくてもいいや、とか、ダメになってもいいや、 という気持ちがふと生まれてしまうことがあります。自分のことを大切に思えないと他人のことを大切にできないのでしょうか。真面目でいることに疲れてしまい、少し自分が見えなくなってしまいました。よろしければ、かつやお言葉を頂戴したいです。よろしくお願いします。自己憐憫 ってこと責任転嫁、依存心、はい、これのこう、パラダイスですね。ああ、この参観を。参観を、も う, <笑>もうね、えー、もう全てがこの中に入っていますね。自分のことを大切にあまり思えない人が、わざわざこのメールを出して、書いて、うん、そして、よろしければ勝也お言葉頂戴したいですって、ん十分大事にしてるじゃないかと、自分のことを。 ね、まあねまだね、19歳、大学生ですからね。そうね。はい、19歳だもんね。うんうんうん、まあ、しょうがないよ、うん。他のね、大人の人たちがそうだったのはね、情けないけどね、まだまだまだまだ19歳だからいいね、うん。うん。でね、あの、やっぱり人に対して感謝してるって言うんだけど、はい、感謝というもののお返しの仕方っていうの間違ってますよね。それですね。うん。で、だってみんながフラ幸せになってほしいと思ってたりするんだけど、うん、あのね、感謝の返しっていうのは自分が充実することなんね。うん、あーねで、うん、自分自身があの幸せだなって。 実感してだって幸せだって思ったって言ってる割には大切に思えませんっていうのは。すっごい矛盾だらけ。うん、前半半と後半全然違うんですよ ね, ねそれはそれ、うん、これはこれって、うんうんうん、あのね愛のない人は幸せになれません。なるほど。うんうん、ねこのことをねあのビューティフルサマーさんに お, あのお届けしたいね。うん、なるほど。要するに自分自身を大事にしてくれるということはその人に愛を返すんですね。 だからそういった意味ではさ、これを機に自分ってどんだけ愛されてるんだろうか。で、愛されてるんだったらそれをお始ししていかなきゃというの中 に, に、ね。なるほど。人にもね。っていう気持ち。でいて、疲れてんだったら疲れたでいいんだから休めばいいんだよね。うん、なるほど。それで、ね、また力をつける。ということが大事。うん、頑張れ頑張れ歳頑張れね。というところで、で、続きましてもう一 つ,、はい、つ参りましょうかね。えー、ラジオネーム、マヨネーズさん。男性の方ですね。 心の立て直し方についてお伺いしたいです。実は私、昨年度仕事上で大きな失敗をし、ローカルの新聞で掲載されてしまうようなことをしてしまいました。幸い、懲役や失職まではいかなかったのですが、家族や友人、 それに何より職場の同僚や先輩方に非常に大きな迷惑をかけてしまい申し訳ない気持ちから一時は自殺未遂をするところまで自分を追い込んでしまいました。幸い未遂に終わったのですが、子供の泣き声や家族の応えする声は今でも忘れることはありません。 現在は職場に復帰し、何とか仕事を再開していますが、多大な迷惑をかけてしまったことに自責の念を抱きながら、与えられた業務をこなしている状態です。 毎朝、通勤する車の中で、周りからの厳しい助言や視線を、自分の魂を磨くための磨き子として考えよう。人を憎まず、決して奢らず、決して腐らず、今日一日を生きていこうと自分に言い聞かせながら一日をスタートしていますが、自分を責める気持ちが強く出て、 無力感に苛まれてしまうことがあります。このような状態から心を立て直すためのヒントのようなものはあるでしょうか江原さんが目にされてきた事例で私のような大失敗から立ち直りを見せたケースというのはあるでしょうか今後の心の選択アイロンがけのためにもご教授いただければ幸いです。なるほど、ね。まあね、うん、いろいろ人生ありますが、はい、まず一つ、 大きな視点を持つことですね。まあ、こういうね、だからマヨネーズさんも今までの人生の中で、はいはい、あまりこう、窮地に立った経験がないんでしょうね。うまあ、もちろん、そんな、ある人の方が少ないかもしれないけれど、でも、大きな視点に立ったら、まず一番大切なものは何なのか、というね、はい、だから私がよく言う、心、添え、控え。 ですねでお仕事の失敗はもう失敗は失敗なんだからもう償うしかない。ねでそうなったならそこに感情はいらないですよね。もう理性だから失敗しちゃったんならごめんなさいですよ、はい。だって失敗のない人いないんだから。ねでいて、えー、仕事というのは基本的に人は仕事をするために生まれてきたのではなく、はい、ね、えー、生きるために仕事をしているわけですね。はい、と考えると一番大切なのは家族。うん とかね、はい、自分を愛してくれる人たちですよね。子供の泣き声や家族のうえつる声っていうのはね、今でも忘れることありませんんだけど、それネガティブにそう思ってんじゃなくて、うん、あなたの宝物として取っておくべきですね。 愛のない人は立ち直ることもできない、うん。やっぱり誰かのためにこう生きていくっていうことがすごく大切でね。自分のためなんて人間ね、折れるんですよ。うん。うん、誰かのためになんとかってね、やっぱり人に迷惑かけちゃいけないだけじゃなくて、この人のためにと思うから、うん、これきっとラジオ聴いてるお母さんたちもね、朝寒い中もう起きてご飯つくんですよね。うん。お父さんたちだってみんなね、働きに出るんですよ、はい。寒くて嫌でもね。だからそれも愛のためであるわけですね。 で、人からの、その、なんか、ああ、視線とかね、とかそういうのって、意外と自分が思ってるほどじゃないのと、そ う, ですね、うん。あと、あのー、その人はその人で全ての事情が分かってるわけじゃないし、うん、でいて、家族を守るんだから、一番だから、真だからね、真、うん、相へ控えの真だから、とすると、気にしないことだし、うん、あとは、あ、いけないことを間違いをしちゃったと思ったならば、あ、もうそれを逆に、あのー、 なんとといだと思って、はいはい、ね, ねやっぱりあの信用また得るのは大変だと思うけどもでもその積み重ねが得られるねあの大切なわけじゃって で,、ねうん、で一番いけないのはあのなんていうのかなそういう自分に嫌気がさしてるでしょこの方は。はいはい、ねだからそれっていうのはいわゆる間違ったプライド。うん だとと思思ううんんでですす傲慢さ、はい、ね、はい、だと思うんですだから自分もやっぱり失敗もすることもあるしでもこの経験があるから他者に対しても優しくなれるんだと思いますなるほどねうそうですよねその通りですね、うん、だからそういう意味ではこれを機に何倍も人間が大きくならないといけないかなと思いますよだから気にしないで新たな旅立ちをお祈りいたしております それではじゃあね、えー、マヨネーズさんの、ね、こともあるから祝福をして見送りたいと思います桜咲く<音楽>それでは、ね、音り最後にもう一つ紹介しましょう、はい、しラジオネーム小枝さんからですいつも楽しく拝聴しております職場でどうも苦手な50代女性がいます 知識が物を言う仕事をしているのですが、私が知らなかった部分があるとき、ここをぞとばかりに馬鹿にしてきます。誰しもミスをするものですが、私がミスをすると、皆が見る履歴に私がミスをしたことを書き、すごく傷つけられます。こういう人との付き合い方がわからないです。しかし、 こういうことの後、50代の女性は、社長か、お客か、誰かしらに怒られてる気がします。これは、バチが当たるということなのか、ざま ー, ーと思ってしまいます。バ<笑>チが当たるとか思ってしまう心は、 ダ メ, でしょう<笑><笑>ダメです<笑>。<笑>ダメですよ。<笑>ダメです。んダメですわ<笑>、うん。そういうふうにやってるから自分に帰ってくるわけであって。ってそう、はい。だからそういう気持ちを克服したの自分自身にそこなだから、もしかしたらそのら鶏が先か卵がさかわかんないけど、うん、そういうあなたの雰囲気をね、見て余計にこう仕返してくるかもしれない。さっき言ったみたいにこう視点が狭い、ね、狭い。ね, ね, ねもうこれなんか同じ土俵ですよね。 よくおっしゃるね。うん、同じ土俵に立てばっ立てちゃダメだ。立っちゃダメ。もう完全同じ土俵に乗っちゃってますからね。ま、同じ人種。人種。あの、向こうさんもきっと帰ってきたら同じことも帰ってきますよ。<笑>小枝さんのこと<笑>あ ら, ら, ら, ら, らねえ、それはね、やっぱいけない。けない。ダメだーダメねダメです、うん。まあこのようにね、ネガティブメールとかね、やっぱりね、勉強になりますよ。勉強になりますよ、ね。勉強になすよ、ネガティブメール。皆さんメモ取ってください、ね、皆さ、ね、ん。本当そう思うんですよね。ですからね、これからもまたこのネガティブメール、うんもうどん